時事問題です政府は新型コロナウイルスの感染症状の位置づけを変更することにしました現在の2類相当から何類に移行するでしょう5秒以内に答えましょう123455類です、えー、移行するのは5月8日からになります